骨盤調整子会話トレーナーの村井幸子です、えー、とこちらのチャンネルでは産後から更年期前後までの忙しいお母さんたちが生活の隙間時間でご自分の、ね、体を癒す、えー、エクササイズやストレッチをご紹介しています、えー、もしよかったら最後まで見ていただいてチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではですね今日は、えー、と私のネックレスの生徒さんから30分くらいでできる、えー、体全身をねちょっと動かすのをやってほしいということだったのでそれをご紹介しますね、えー、とまずはですね の ほ, ぐしですほぐしがすごく大事なのでほぐしからやっていきましょう。でリンパリンパっていうんですけどリンパが流れて一番老廃物が出てくるのってここなのでここから体の中に入っておしっこになって出てくるのでここが詰まってたらしょうがないんですね。なのでまずはここここねいっぺんには30分やらなくてもいいので、えっと、自分ができるところからやっていきましょう。えー、とお化粧をねつける時にはちょっとこの辺まで遠征して鎖骨のところちょっとこうやってほぐしてあげてください。 でリンパなので、あの皮、ー、のすぐ下あるので、そのゴリゴリやらなくていいので軽くでもいいですよ。で軽くでいいです。でこの鎖骨のこの溝ですね。ここも軽く軽く内から外に向かって流していきましょう。でさあ反対いきますよ。じここだけじゃなくてリンパのね詰まりという意味ではそうですが、胸の前のこの辺をしっかりと柔らかくしてあげてもいいですね。さっきのねここも。 胸の前をとにかく常にマッサージで柔らかくしてあげます。で、鎖骨のこの溝に沿って軽く撫でてあげましょう。はい。そしたらここがするんだって今度ここですね。この耳のねすぐあのくぼみ後ろのくぼみのところを人差し指と中指で耳を挟んでこうやってこれもそんなに、ね、ゴシゴシやる必要ないんですけど、えっ、ー、と耳の周りとあと頭蓋骨もちょっとね、えー、緩ませるようなそんな感じですね。 でこれすることによって足先の冷えとかもすごい取れてきますはい、そしたらえっと右手を左の耳の上に置いてこめかみのところにちょっと引っ掛けて吸って、あ左手にれ、ね、ます つ, ついて吐いて前音に倒しましょう息吐きますね、口から何度も吐いていきましょう本当はね、時間があったらね30秒からね60秒ぐらいはやったら、ね そしたら斜め上。手のひらは斜め下にぐーっと引っ張って、首の斜め前が伸びているのを感じましょう。指先ではちょっとね、こめかみ上に上げますね。はい、ゆっくりと戻って、今度斜め後ろです。で、えっ、ー、と、この手を上に上げて、手の甲の上に重ねて、吐きながら。右の膝に向かっていただきましょう。 ゆっっくりと戻って反対行きますね左手、右の耳のこめかみですね、右手、胸の前、吸って、吐いて、まず真横。特にね、今あの皆さんお家にいる時間が長くて、えー、とノートブックのパソコンとか、スマホ見てらっしゃる時間が多いじゃないですか、ノートブックのパソコンって、やっぱり画面が下にあるので、首がね、いつもよりもすごい凝ってる方多いんですよね。なので ノートブックのパソコンの方は、私も使ってますが、PC スタンドをぜひ使ってみてください。はい、ゆっくりと斜め後ろ。 背中のの後ろのあたり肩甲骨頭の付け根と肩甲骨がつながってる辺の筋肉が伸びてるのを感じていきましょうゆっくりと戻していきます両手を膝の上に置いて顎を天井にぐっと突き上げて首の前しっかり伸ばしますね両手を胸に置いて斜め 下, 真下にぐっと引っ張って首の前の皮筋肉伸ばしていきましょう はいそうしたら両手を後ろに組んで吐いてました、はい、そしたたそら、大きく気持ちいい範囲でいいです大きく回して反対回りも3回ぐらい回していきましょうはい、えー、そうしたらですね下半身ですね、えー 左足右足の裏ね左足のかかる部分で両手前にしてこうやってギターバックをして自分の足の裏をこうやってほぐしていきますはいそしたらお尻を置いて左足前に出して右足上に乗っけてで指奥まで入れて奥まで入れますよで、足の指の間でぐーっと刺激しますで、刺激したまま大きく回しましょう足首すごく大事ですからね足首しっかりとこうやってほぐしていきますよはいそしたら親指をこの足の母指球の下に置いて で吸って吐きながら親指でブーっと足の裏刺激しながらつま先をまっすぐ自分の方に曲げていきますつま先から膝頭一直線くの字にならないようにしていきます、ね、こうならないようにまっすぐそうかかと押し出して指反り返らせてもう一回手前に持ってきます息吐きますね伸ばしているときは常に息吐きます吐いて そしたらつけに持どててんどん軽く股関節をほぐして、はい、そしたら足を置いてで内くるぶし下がったところをダンスしましょう、はい、そしたら内くるぶしのすぐ上ですねここ親指の爪と爪重ねて吐きながら離してちょっと上繰り返して膝まで上がっていきますねでちょうどねふくらはぎの真ん中へすごくね筋肉が硬くなっていらっしゃる方 多いので、そこはちょっとこうやって前後にね。骨に沿いながらこうやってほぐしていきましょう。で、もしこれがね。すごく痛い方はちょっとね。それが原因で足の先が冷えたりとかむくんだりしてる可能性が高いので、しっかりやっていきますね。はい、そしたら1本を掴んで引っ張るしてもうね。つまむ感じ。特にね。えっと反り腰とかで。 ね、左足右足のかかとで踏んで両手回してこうやって体重前後にしながら自分で足の裏をほぐしますちょっとね自分でも移動していきますねはいそしたらお尻を置いて右足前に出して左足を上に向っけて足の親指に手の指ぐっと入れてで大きく回しましょう反対回りもしていきますねはいそしたらつま先と膝頭を持って吸って そうそうそう。親指をね母指のところに置いてですねここを置いて吐、はいてぐーっと親指で押しながらつま先を自分の方に折り返しますよ。はいそしたらかかとを下にして指を反り返えせて足の裏の皮をしっかり伸ばします。はいもう一回手前に持ってきて息吐くの忘れないように、ね。 どうしてもねハイヒールとかいてらっしゃった方とかね昔ねあのこの前体重の方が多いのでここかなりね意識的に後ろですよはいそしたら内くるぶしのすぐ上爪と爪を重ねて吐きながらジ の真ん中にねすごいちょっと痛いなーっていう方はこうやってこうやってほぐしていきますはいそしたらうちのもねつかんで引っ張るつかんで引っ張るもうねほんとね皮をお肉をちょっとつまみつまみ出すつまみ出す感じ、ね、でつまみない人 すね。って吐きながら足で自分の手のひらぐーっと前に蹴ります。 ちょっと腰丸くするようにして右の肩の力全部抜いていきましょう肩甲骨が前にね外れて出ていっちゃうようなそんな感じで吸って両手持って足の膝を脇の下にぐっと持っていきますはいもう一回吐いて右の肩の力抜いて腰丸くしますねで吸ってもう一回膝頭ぐっと持ってきて横から見るとこんな感じ吐いて 腰ししていきましょうはいそうしたらこの足を左膝の外側に持ってきますね外側に持ってきて右のお尻しっかりぐーっと下ろしましょうで右のお尻がどうしてもつかない人は前の下の足伸ばしちゃっていいですからねはい伸ばしていきましょうそしたら左手で膝抱えて右手カップハンズって言いますねカップみたいな感じでお尻の後ろに置きますでそののカップハンズの指でぐーっと と床を押して背骨まっすぐして首の後ろ長くしましょうで吐きながら気持ちいいところまでゆっくり右にねじっていきますで背中が膨らむように呼吸していきましょうもう一回もう大きく呼吸して 後ろについてて左足立てますねで右足4の字にしていきましょう。足首フレックスにしっかりと足首曲げていきますよ。はい、そしたら、えー、ともうちょっと足前に出して右手で右膝抱えて左手でこの肘のところでちょうど左の足の裏抱えていきますね。で、この足を左の膝をちょっと自分の方に少し近づけていきましょう。でこの時に腰が こう丸まらないように骨盤をぐーっと立てますね。で、これがねちょっときつい方は足前に伸ばしていただいちゃっていいです。大事なのはこの骨盤が立っていること、丸まってない、立っていることです。呼吸していきましょう。このねお尻、ももの外側がしっかり伸びてるの感じでいきましょう。胸をね張る感じ。この胸バストトップをこの爪の上に乗っけるようなそんな感じ。 お尻とこの腿の外側伸ばすのすごく大事なので特にねえっ、ー、とエック装脚って言われてる方とか股関節が硬い方とかはこの今のこのポーズもうしょっちゅうやっていくようにしてください大事なのは腰が丸まらないで胸をしっかりと張ることで骨盤立てるのが大事ですねはいそしたら反対いきましょうえっ、ー、と右の膝を曲げて左 左の足の足裏を持ちます右手は吸って吐きながら自分の足の裏で自分の手をぐーっと押して腰丸くして左の肩甲骨の力に抜きましょう<笑>息を吐きますよ、はい、そしたら両手で足の裏を持ってぐーっと膝を脇の下の方に持っていきますはいもう一回吐いて腰丸めますよ は い, 吐いて、はい、そしたらこの足を右の膝の外側を持ってきて左のお尻をぐっと下ろしますお尻がつかなかったら下の足を伸ばしていきましょういいですかはいそしたら左手右手で膝抱え 左手カップハンズですすねでお尻の後ろに置きます吸ってその指で床を押して背骨まっすぐして首長く吐きながら気持ちいいところまで左にねじりましょう左のお尻もしっかり伸びているの感じでいきましょう背中肩甲骨の間が膨らむようにしっかり呼吸 吸いながらゆっくりと戻っていきましょうはい、そしたら手を後ろについて右膝立てて、左膝横膝しっかりと開きますね足首もフレックスにしてで、左手で左膝、右手で右の足の裏持ってで、胸をしっかりと張ります骨盤 足ででちょょっっと調節ししていききましょうこれがきつかったから、ね、で少しずついけるところまで右の膝近づけていきます。でも、まあ、あんまり近づきすぎると腰が丸まっちゃうので大事なのは骨盤を立てること骨盤を立てて胸を開いてでこの膝右膝近づけられるところまで近づいていきましょうで呼吸していきます。左のお尻 の外側と腿の外側伸びてるのをしっかり感じていきましょう。息吐きますよ。腰絶対回まらない。しっかりと立てられる範囲でこの右足調節していきましょう。 ゆっくりと。泳いでいきましょう。それではですね、えっ、ー、と、今日は寝転がっていきますよ。寝転がっていきます。はい、えっ、ー、と、お膝、円を大きく描くようにして、反対回りもしていきましょう。はい、それでは、両足、お尻に持ってきて。膝の真下に、足がくるようにして、膝は腰幅にしていきますね。 で骨盤底筋の呼吸やっていきます両手はお腹でもいいし、えっと、骨盤底筋動いているかどうかからないという方はここのね鼠径部のこの辺この 辺, この辺ちょんとね軽くあの人差し指タッチしていきましょうでそしたら息を大きく吸ってお腹とお腹と背中腰もしっかり膨らみすように呼吸入れます口からで吐いていきましょう もう一回吸ってお腹と背中しっかり膨らまして腰ですね。もう一回吸ってお腹と腰膨らまして。今度は吸ってお腹膨らんで、吐きながら骨盤底筋骨盤底筋ですね。膣をぐーっと締めてぐー。 おやその下の下りままで引き上げます骨盤全く動かないですよで吸って全部力抜きましょう。これ繰り返します。吐い。て骨盤で息を締めて引き上げて、おへその下まで引き上げます。そうですね、さっきのツンツンしたところ、ちょっと硬くなってるのを感じると思いますよ。この辺、この角部の辺りです。この辺なんか。ターンご立てて。では、吸って全部リラックスします。室を開く 吐いて締めて引き上げて引き上げる方が大事です。息吐きますよ。吸ってリラックス十回いきましょう。四、吐いて締めて引き上げて。吸ってしっかりとリラックス。五を吐いて締めて引き上げて。 吸ってリラックス、6吐いて締めて引き上げて吸ってリラックス、しっかりリラックスしますね。7吐いて締めて引き上げて、ツンツンってしてみましょう。吸ってリラックスするときにこう柔らかくなってますよね。8吐いて締めて引き上げて、 吸ってリラックス吸う吐いて締めて引き上げ て, 吸っ て, て, て, 上げて吸ってリラックスしたら上でキープしますね吐いて締めて引き上げて 骨盤的に引き上げたもんですよ。<笑>はい、力を抜きましょう。はい下両膝抱えてこうやって円を描くようにして腰マッサージしていきましょう。今の骨盤筋動きね、10回をあと2セット、どっか、今日の1日寝るまでの間でどっかで2セット。 ぐって引き上げるあの感覚を使いながら腹筋で鍛えていきますねコアをやっていきましょう、えー、とお膝九90度股関節90度、ねえー、と足は腰幅でいいですねで腰ちょっと丸めるようにして腰しっかりとスペースこれ手が入らないようにしていきましょうこれずっとキープですよで、えー、とお腹に手を置いてもいいしさっきのねそけるのちょっと上人差し上を置いてもいいですよ はい、そしたら息を大きく吸ってお腹しっかり膨らまして腰の上もマットをしていきます。で、口から吐きながら骨盤で引き締めて引き込んで動き出します。この膝の90度キープですよ。で、床につきそうになると腰が反りたくなるんですが反らない。反らない。反らないで。どうしても反っちゃう人はそこでストップしましょう。床タッチできれば指先タッチ。吸ってゆっくりと戻ります。これ10回いきますよ。 吐いて、骨盤手を締めて、引き込んで動き出します。腰反らないよ。吸って、ゆっくりと戻ります。三、吐いて、引き込んで。吸って、戻るときもゆっくり。四、吐いて、締めて。引き込んで。 5吐いて締めて引き込んでここはもうずっとぺったんこ腰反らないお腹で戻る6吐いて締めて引き込んで吸って戻る7吐いて締めて引き込んで腰丸めて 吐いて締めて引き込んで戻る吸う吐いて締めて引き込んで吸って戻ってラスト吐いて締めて引き込んで腰丸めて。 しめて引き込みますここでぐっと引き込んでキープしましょう1098ねち骨とみぞおちもっと近づける6543210足を下ろして。 動きをしていただいてもいいしえきつい方はこういうふうに足をねタッチしてもいいですでどうしてもねこのこっちタッチしようと思うと腰がこう浮いちゃう方分かりますここに手が入っちゃうような方は腰、えー、の手前もう腰がこれ以上いったらこう浮いちゃうっていうその手前でこうやっていきましょうでこの直角のところがここまで来ちゃうと腰えー、とお腹の筋肉抜けちゃうので ここよりも、こっちに入ってこないように。この、この九十度のところで、ストップするようにしますよ。はい、それでは行きましょう。あと、もう一節ぐらいね。はい、両足浮かして。股関節九十度、膝九十度。腰しっかり丸めて、今腰べったりついてますよ。べったりついてます。はい、そしたら、息を大きく吸って。吐きながら、動き出しましょう。骨盤的引き込んで。遠く指先タッチ 戻ると時、お腹の力、恥骨をみぞちに近づける力で戻します。二。骨盤で息引っ込みますよ。吸って縮めて、お腹縮めて戻る。三。ゆっくりとゆ、戻る時もゆっくり。四。お疲れ、引き込むんで。 5を引き込んで。腰反らない。ゆっくりと戻る。六。骨盤で引き込んでますよ。締めて引き込んでますよ。吸ってゆっくり戻る。七。 九引き込んで、吸って戻る十引き込んで、腰マットですよ。吸って戻りましょう。そしたら両手前なら肩甲骨までできれば離して骨盤底引締めて引き込んでぐーっと引き込んで、九八七六。 5、4、3、2、1、0ああ聞きましたねはい、それではですね、えー、今日はね、腹筋頑張ったので、えー、っとうつ伏せになって、今使ったお腹を伸ばしましょうはい、そうしたら両手 アンダーバスの横に置きますねで両足をしっかりとかかとで両足の甲と恥骨で床をグッと押すようにしてで上体を起こしましょうで上体を起こして今度肩と耳を離して肘をなるべく下げて肩甲骨をグッと背骨背中で寄せるようにしていきましょうお腹が伸びているのを感じますで吐いてゆっくり顎を遠くになるように戻しましょうもう一回いきますよ吸いながら 足の甲とチコ骨でしっかり床を押しておへそもちょっと背中の方に引き込みながら上体を起こしましょう肘伸ばさなくていいですよ肩と耳離して肩と耳離して肘なるべく床に近づけてで肘締めます肩甲骨背骨に寄せましょうお腹が伸びてるのも感じましょう足の甲をしっかりと床を押して吐いてゆっくりと戻しますはいそしたら両足の おかかと右左手をまっすぐ伸ばして。 手は顔の横に立てますでお尻をぐっと後ろに引きながら右左の脇の下え床につけるような感じ左の脇の下床につける感じつかないですけどねつけるような感じ左の肩をマットにぐっと押さえつけていきましょう左の肩の力抜いていきますねはいそしたら反対いきましょう右の手を伸ばして で左手顔の横でぐーっとお尻後ろに引きながら右の脇の下を床につける感じですこの右の脇の下ね床にぐーっとつける感じ力を抜いていきましょう肩がね痛い人はできる範囲ん で, いいですよ気持ちよく肩を伸ばすのが大 事, です大事なのでこのポーズをとることが大事でも何でもない そうしたら両手伸ばせる方は両手伸ばしてで、顎つく方はついていきましょうちょっとずるずるっと前に来て胸もつく方はついていきましょうで、首の後ろをほぐしていきます肩の力抜いていきましょうこれ上にね、持ち上があの下に下がってる内臓を上に引き それではゆっくりと隅座の形に戻って、じゃあ、朝が入っていくので寝転がりましょう。両足を両膝を顔の方に持ってきてで、大きな円を描きますね。反対回りとしていきましょう。で、そしたら両足、天井に上げて、ブラブラブラっとして、全部の力抜いていきます。これねゴキブリの で、ね、いるから嫌なんですよはいそしたら動きを止めて足を外から外から足の裏持って膝曲げますねで足首もフレックスにしていきましょうで天井を見せるようにして吸って吐いて腕の力で膝頭を脇の下にぐーっと真下に持ってきますで呼吸していきましょうこのままでもいいし 肩足ずつ伸ばしたい方はこうやって伸ばしていきましょう伸ばすときは必ず息吐きますね両足っぺん伸ばしてもいいですよ 力も抜いていてきましょう大きな呼吸をしながら気持ちいい風が体の上を吹き抜けていくようなそんなイメージ。